と申します、えー。カミスぶっちゃけ祭り10周年おめでとうございます、えー、10周年の節目に、えー、こんな素敵なステージで踊れることを胸に笑顔で精一杯演舞いたしますご声援よろしくお願いいたしま す, しいいしますそれではまいりま す, ります東郷から組ゆるまで。 防の千力 Oh my- ありがとうございました。